<笑><笑><か>・<笑><笑><笑><笑>皆様こんにちは琉球島と琉球町でございます。 私たちは全国各地から集まった50歳以上のチームです踊ることが好きよさこえが大好きそんな思いで集まったチームです本日はこのいいお天気満開の桜の下皆さんの前で踊れることを大変うれしく思っておりますこの幸せを胸に精一杯踊らせていただきます天空湿度焼きっちょう夏椿 よろしくお願いいたします。 「空に咲く夢ひとつ」「空風に吹き飛ばされても」「覆い膨らむゆと雲よ根を張り大地と空向いて」「天を仰げ 「変態隠してるひとしずく」 ありがとうございました明峰室長や機長の皆様に今一度大きな拍手をお願いします。